三人スタートだ。キラー誰かなーまずあの発電機回しちゃおうか。三人で破滅つらいなー。お、リーダーだ。めっちゃゆっくり来るね。なんで派手なく来てるのに、そんな慎重なの わらわらわらミスってごめんねいいよ頑張ろう爆発したのに来ないってことはもう一人がチェイス中なのかな超かナイスってあら破滅じゃないわらわらわらほんとごめんねこの通りだよ許してかわいすぎか 全然いいよ。完成して破滅探してくるねえちょっと待ってあんなど慎重で危なげなドワイとを一人にしていいのついていきたいけど発電機回さなきゃあれ発電機がつかないよ嫌な予感しかしない 僕のドワイド今回の俺は殺意マックスださあ最 ち, ちょ、ダメダメ早すぎだから俺まだ離れてない いた板かわんのごめんね。 初めてウるメメ持ってきたんださっきのクロちゃんだ クロちゃんやたら逃げ方がかわいいな。このままメメしちゃうの気が引けるな。放置しよう。これ結局メメント一人にしか使えなかったな。あのかわいいクロちゃんどこかなあ、いたわ。 いやーこの子は俺倒せないわこの子これで伝わるかな伝わらないよなー。 わらわらなんでここに逃げたの回復終わったねなんでもしますから許してくださいなんだこれめっちゃ可愛いじゃないかいいよ逃げなえ 本当に許してくれるのわかってくれたわいとらちゃんとらちゃんめちゃめちゃ懐いとるハッチから逃がしてあげたかったけど見つからんな俺がどこにいるかちゃんとわかってるめちゃめちゃ喜ぶやんわらわらわいとらちゃんとらちゃん ちゃんありがとう。じゃあまたななんかすごい癒されたわおおみんな一緒にスタートだね おま、僕に何か恨みでもあるのかキラーに通知いくやんでも選ばれたのはキングでしたさあ今のうちに逃げよう。 なんでキングすらないのやっぱり選ばれたのは僕でしたさよならーハントレスキャンプしてるかな あ仲間いたんだねエース逃げるよハントレスそのドワイトを離してええー、助けたいから邪魔しちゃうぞあダメだったごめん あ、これはまずい。は 行き止まり。お願いです、許してください。ダメよダメよ。お仕置きしてあげるわ。何？僕のこのウルトラキュートな瞳で訴えてもダメなのか？さっきくそ邪魔したやんけ。まだまだ使用しなきゃ。 通電だけど、僕、怨念お伏せだから注意しなきゃ。あうあう、先につけちゃったのか。他の仲間救助行けるかなノーワンまでついてるの一旦ロッカー入るわ。 ちょっと待って、もっかい入る。 これどうしよう一回離れても一回助けに来るあ、ジェイクが言ってくれそう。ひええー、なんでこっちにいるの誰か僕を助けて。 俺は見失ってるよっしゃ脱出だーありんさんおいこいつやられてると誰やらいとかチづかれてんのこれの人前でやめてくださいもう僕は向こうに行けない ピッグか注意しなきゃね。近かやスタートだと、宝箱欲しくなるよね。やった、いいもんゲットした。やたら静かだなー。誰も切られてないから、まだチェイスしてないのかなああ、怖いよー。いつ来るかドキドキする。早く誰か切られてくれ。 なにえ何なになんで攻撃してこなかったの今これどんな状況なのボタン押し間違えちゃったおっちょこちょいピッグか クローデットがチェイス中これは肉壁してあげなきゃクローデットこっちだまっすぐ来い<音声>あれなんでクローデット僕の後ろにごめんごはだわ ノーワンあるじゃん。肉壁でしなくてよかった。脱出したジェイクを頑張って、やおうとしてる。さよならー。